尊重しろって言われてもね。どうも、政治いろいろの学部です。なんだかんだで盛り上がりを見せている東京五輪の裏で、法にすら拒まれた韓国政府が何やら焦っているようです。中央日報の記事を引用します。韓国政府が最近、中国と日本の 中韓外交施設の言動に対し、相次いで注意を与えたが、全く効果がなさそうな雰囲気だ。外交決令に対し政府が消極的に対応した中国は当然のことを言ったとして開き直り、積極的に対応した日本の場合、顕著な皇族措置が見られない。在韓中国大使館は、慶営改名大使が20日に外交部の四寸米時間ほど会い、 韓国にいる中国政府の代表として、中国の国益と両国関係守護に対する立場を明らかにするのは当然のこと、と話したと22日付ホームページ掲示文を通じ明らかにした。これに先立ち、ケイ大使は16日、韓中関係は韓米関係の付属品ではない、という中央日報への寄稿を通じ、ユンソンによる前検事総長のサード関連発言などに、 公開反論したが、外交決令と大統領選挙介入議論に包まれた。外交部は、慶隊氏の気候翌日である17日に立場を出し、中在国の政治家の発言に対する外国交換の公開的立場表明は、両国関係発展に否定的影響を及ぼさないよう慎重であるべきだと明らかにした。続けて3日後の20日に、要時間法は、 た面談でも同様の立場を伝えたただ、呼び出しなど、ベッドの措置はなく、口頭の警告に留まっており、面談の自立も、報道資料配布などを通じて公開したものではなく、外交部当局者が問い合わせてきた報道機関にだけ自立関係を確認するような消極的対応だった。これに対し中国側は、当然言うべきことを言っただけとしながら、 韓国政府の要請に公開的に反論している。21日に中国外交部の張立憲報道官が中国の海外駐在大使は中国の重大利益に関連した問題に対しては即時立場を明らかにするのが責務と話した。これに対し韓国外交部はサード問題と中間外交官の言動に対する立場はこれに先立ち 明らかにしたのと同じだとだけ明らかにした現在として追加措置は考慮しないという立場だ日本は韓国側の公害懸念に対し無反応だ16日に在韓日本大使館の相馬博久総括公使の不適切発言をめぐる議論が膨らんだ後外交部は翌17日に相星光一大使を招致した続けて。 具体的で相応の措置要求に応えるよう望む。日本側の納得できるほどの措置がない。相応な措置が近くあるものと信じる。など数回にわたり日本の適切な措置を公開的に促した。直接的に表現はしなかったが、事実上相馬講師に対し懲戒や人事措置を取るようにとの要求だった。だが聖華大が 文大統領の東京五輪を契機とした訪日をめぐり調整を進めていた19日、加藤勝信官房長官は、相馬公使の発言に対し不適切だったとして遺憾を表明しながらも、実際の人事措置に対しては、茂木敏充外相が判断することとしながら、留保の立場を取った。当時、青瓦台は相馬公使に対する措置を文大統領の訪日に結びつけたが、日本側から、 遺憾表明以上の対応はなかった結局、文大統領の訪日が見送られた後に、韓国政府が要求した具体的で相応な措置は、10日を過ぎて何の知らせもない状況だ。文大統領の訪日の可能性が開いていた19日午前だけでも、相馬市が近く更迭されるだろうという、日本メディアの報道が出ていたが、いつの間にか引っ込んだ。日本政府が 世論が落ち着くのを待って、来月頃に別途の後続措置を取らず、定期人事の一環として相馬公使を帰国させる可能性も提起される。中国と日本が相次ぐ外交決裂にもこれといった後続措置を取らずにいることに対し、韓国政府が抗議のタイミングと水準を誤って判断し、むしろ追加措置を要求する動力を失ったという指摘も出る。 経済社会研究院のシン・ボンチョル外交安保センター長は、経営大使の場合、議論が起きた直後に招致など明確な対応に出ているべきで、相馬公使の人事措置に対しても最初からもっと強いメッセージを伝えるべきだった。韓国に駐在する外交官に対し、全般的に韓国に対する尊重を喚起する必要がある、と指摘した。とのことです。 中韓中国大使、ケイ・改名氏のコラムについては、以前に当チャンネルでも取り上げました。ケイ・改名氏がなぜそこまで韓国を自国側に引き寄せておきたいのかは謎ですが、歯の浮くようなセリフと大嘘を混ぜ、なんとかしてユン・ソン・ギョル氏の次期大統領就任を避け、このまま親中親北政権を続けてほしいという願望が見え見えのあのコラムですね。これに対し韓国側がいかに消極的とはいえ、 注意を与えたというのは少し驚きです。大統領選挙介入議論と言われると確かにそうかもなとは思うものの、経営解明氏のコラムが外交決令に当たるかというとちょっと疑問には思いますね。経営解明氏は以前のコラムの中で韓国を褒めちぎっており、決令に当たるような部分は見受けられないような気がするんですがね。この経緯解明氏のコラムに比べれば、 相馬総括講師のの発言言は確かかに不適切ととってもも良いものかと思われます中国に対して消極的、日本に対して積極的であったのは、もちろん韓国の恐怖心から来る中国への遠慮と、日本に対する強気から来るという側面もあるものの、ケイ氏と相馬マ氏の発言を比べれば、まあ納得できると言ってもいいかもしれません。ケイ氏の発言を外交決令とするのであれば、 相馬氏の発言は明らかに外交決令に当たりますからね。韓国側のこのような注意に対し、中国も日本もだからといったような対話だったわけです。それもそうでしょう。外交決令というのであれば、韓国要人による様々な発言こそまさしくそうであり、はっきり言えばお前が言うな状態だからです。特に日本に対しては、東京五輪に関する様々な横やり、 科学的根拠が全くない処理水海洋放出への発言など、相馬市の発言など全く相手にならないほどの外交決令を韓国は繰り返してきました。このような韓国に対し日本が何かしらの対応を取るはずもないということを韓国は全く分かっていないようですね。この記事の文末は経済社会研究院というところのセンター長の言葉で締めくくられています。 韓国の研究員、研究所というところは、全く的外れの何の役にも立たない意見を述べることが多々あるのですが、今回もその類いですね。センター長は、韓国に駐在する外交官に対し、全般的に韓国に対する尊重を喚起する必要があると指摘していますが、こういう考えこそが韓国を尊重しない根幹であるとなぜ気がつかないのでしょうか 他国が韓国を尊重しないのには訳があります。韓国の言動が尊重に値しないからです。これを全く反省することもできず、尊重を喚起するとは。嫌われている人間がいくら俺を好きになれといったところで好きになれる道理もありません。人に好かれたいのであれば、好かれるような努力をしなければなりません。それさえせずに、ただいたずらに好きになれ、 とわめき散らして好きになってくれると本当に思っているんだとしたらこのセンター長は一体何を研究してきたのでしょうかこういう態度を改めない限り韓国を好きになる国が出てくるとは思えないんですけどねということで今回の動画は以上になりますご視聴ありがとうございましたチャンネル評価コメントよろしくお願いいたします他にも動画がありますのでぜひご覧ください